りこ大河です。皆さんおはようございます。安くんです。はい、今の MC 安木をあのやってくれてます。<笑>えー、仕事仕事めちゃめちゃ増えててあのー、今日からポエアリーアのイベントに参加しまーす。こんな今ね、こんな感じのなんかもういもう一度<笑>あの準備。 スイーツケースを用意してます。リロベリード、ーはい。はい、早速もう準備しなくちゃいけないね。はい。ジャパーン すごいね、こ時の時バイバイでちょっとぐちゃぐちゃなんですけど、マネージャーさん、乾杯イエーイ頑張ろう嫌な、休みみたい明日明日頑張りますので<笑>今日ビルでキスこれ、飛行機だね え、嫌な娘さんやなん。はい、ボイ事件につきました。ちゃんとメイクとかも。いやー、なんか知りです。でも、着いたばっかりなんですけど。えー、ご飯についていきます。皆さん。let's go。乗車声が踊ってくれるお店までにつきました。美味しそう。 あ、違うオッケーかどうかへ聞いてみます。<笑>さすはオッケーというだったので、お水に入りました。こんな感じです。で、これ、これは何でしたっけ。ゆず。ゆず。ゆず、日本酒。<笑>ゆずなんて。びじょうぶ。美人になるとい う, こと<笑><笑>どうでしょう。美人。どげ。あ。これ。これ、おお。そうなんですね。<笑> うん、うんうんうん、うまいイエーイ<笑>これは塩。カツオの塩カロウもサカですう。えっと隣に喋ってくれてますのはコスプレのポメちゃんですイエーイ明日ガオグラかわ い, いもめっちゃにはもう完全にガオグラですよね<笑> え、ガオホーラこれ食べても大丈夫大丈夫お塩<笑>でいただきますうまいね、やばいねんえ、めっちゃ周りがめっちゃ美味し い, い,、ね<笑>えー、味しいあの、まずは太いめちゃめちゃ太くてえー、柔らかくて うん うん、あのうより柔らかい、ねはい、はい、はい、うまーいいや忘れたたお酒が届きし来ました、今、高知県。 あのー、どこだっけ、のイイイチそうなん今ね、おやの準備をしたのなんですけど、結構、ゆったよりすごく盛り上がってて、さっきまでは雨がちょっと降ってたんですけど、ちょっと今、ちょうどやんでて、ちょっと動画を撮りたいと思いまーす。イ<笑><笑> メルッコーチャオ、コ<笑>ーチ家<ャ><笑><笑><笑><笑><笑>の中にイタリア人。 見つかるのは、うん、こんなにね、ないでしょう、同留学生。え、日本はいかがでしょうか。<笑>ごめん、じゃ、これ。ごめん。いいな、マシテジョスタートやったわけよ東京。東京は。まだ。美、ま、人、美人さん。わあ、こういう映像がね、外国人めっちゃ好きなんですよね。そう、すごいね。うわあ。 なんかよさこいってさ、外交人から見るとめちゃめちゃワイワイするの。バッチリって。おお、すごいこれ。これはすごい。かわいい。かわいい。おお。はあ、かゆっいつか着てみたいね。わー、綺麗可愛かわいい。 うういう状態でこ う, こうそうです、ね、これたより難し な, うなそう、こうやってこんな状態でこでそういう時に、ね、こう。<笑> リスナーに、えー、わすごごご、えー、ごいすご い, すご い, すごいいいえすすすうわうまそんいいこれきんめいです。う 金メキメメンシャン、メンシャンあの高知の有名。おお、うん。いただきます。わあ、素敵な色してるんですね。<笑><笑>んうん。おいしい。サブってるからさ皮のところ、こうヒレ。おいしい。おいしい。おいしい。最高、はい、だよ。 えさっぱりするんですよね。白身。う, ん, うん、多分サーモンとか好きな方実際これも。おいしいおいしそうなゆりこ。<笑><笑>あ来た、はい。あれ有名。これ有名ですよ、ね。これ有名だ。おお。本貫です。うんおいしいおいしいなんかバンバ プレミアムみたいな感じでホ<笑>ントプレミアムえおいしいうわやわらかーめっちゃ柔らかいえれ、どうやってどうやって食べれるの ですよねうん、はカまずはめっちゃ有名なところ広め広めばでは。 レヒロメ市場かわいいマスクもついているかわいい、はい、早速じゃ行ってみましょう何が<笑>ねおいしいこんな感じです食べ物いっぱいだなまたヒロ市場では空気感染エアロゾル感染対策といたしまして たのレイリムかわいいや初めてよさそい。イエーイ<笑>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 な, なんでなんでなんでしてるのカツオ。<笑>なんでなんでしてるかわいいここにしてもらう。かわいい子供。<笑>エスプレッソ。そうエは、エスプレッソはね、ちっちゃくて強いなんですよ。中、う、央、ん。イタリア語で真ん中という意味ですよね。なんか日本人ってさ、結構イタリア語の言葉を使ってくれてますね。 なんか建物ビルの名前とかお店の名前本当多い。うん、多いいいいい広広広ねすっっごれただてえろうと思名名前も来ますか名前もまは 何のそのの名前でつ<笑>かな<わ> い, い<笑> ええ。 でも2番って別に番号なだけだけど大吉だよ。 私もも来年も頑張りチャンネル登録してね<笑>